ただいまよりトークセッション2バイオサイエンスデータベース10年の軌跡とこれから第2部を開始いたしますそれでは登壇者の皆様をご紹介いたしますまず本日リモートでご参加いただきますユニバーシティ・オブ・ブリティッシュ・コロンビアスクール・オブ・バイオメディカル・エンジニアリングアソシエート・プロフェッサー八千恵望様続きましてスタジオにいらっしゃいます 龍谷大学農学部植物生命科学科准教授、長野敦史様、京都大学農学研究科助教、青木渉様、NBDC 統合化推進プログラム研究総括、九州大学大学院医学研究院教授、伊藤隆でございます最後にファシリテータータを務めます。 NBDC 慎吾俊幸でございますそれではここからの進行は慎吾さんにお渡ししたいと存じますどうぞよろしくお願いいたします改めまして JST バイオサイエンスデータベースセンターの慎吾と申しますどうぞよろしくお願いいたします さて、えっと、第1部と同様、バイオサイエンスデータベース10年の軌跡とこれからと目打ちまして、えー、トークセッションをさせていただいております。第2部では、第1戦で活躍する若手研究者にお集まりいただきました。えー、八千恵先生、永野先生、青木先生のお三方からそれぞれ10分ずつ話題提供をいただきます。その後、伊藤隆先生を踏まえて、意見交換をお時間とさせていただきます。どうぞえー、よろししくお願いいたします、えー。それでは早速、 でございますが、ああ、八千代先生、えー、ご発表お願いできますでしょうか。こんにちは、今ご紹介に預かりました U. B. C. の八千代と申します。えっ、ー、と、そのデータベースの未来をちょっと話してほしいみたいな、えっ、ー、と、お話をいただきましたので。まあ、こういうふうになったらいいなっていう話を、えっ、ー、と、中心にお話しさせていただけたらなというふうに、えっ、ー、と、思います。で、僕の話を始める前に、まあ、皆さんに一つなんか、あの。 メッセージというかあの覚えておいて僕の話の趣旨として覚えていただいてほしいなと思うことをまず最初にお話しします。でそれどういうことかっていうとあの研究をするときに研究費って使うじゃないですか。で多分それ一つのプロジェクトによっては1億円とか2億円とかっていう単位で研究費使うと思うんですけれども理想的な生命科学の世界においては、まあ、1億円使ったプロジェクトであれば その1億円分の価値はすべてデータとそれからラボジャーナル実験ノートの形に変換されなくてはいけないというのがまず大前提だというふうに思いますでもちろんこれ理想的な世界なんで現実 の, その生命科学の世界で1億円使ったプロジェクトが1億円分の データとラボチャンネルをプロデュースしているかどうかというのは分からないんですけれども、まあ、これになるだけ、えー、と近づけていかなければいけないんじゃないかということを、えー、と思いますで。それを踏まえて、ですね、えーと、例えば日本の科学技術予算、年間、えー、とどのぐらい使っているのかっていうのを見ると、えー、と約 4.2 兆円使っているというような、えー、と報告がございます。 4.2 兆円使ったら、まあ、4.2 兆円分のデータを、えー、とプロデュースしてそれをきちんとそのマネジメントメンテナンスしたいわけじゃないですかでこれなかなか難しいですよねで一方で、まあ、アメリカに目を向けてみますとアメリカ大体日本の、えー、と科学技術予算の3倍の予算を、えー、と使っていて大体13兆円ぐらいの、えー、と予算を使っています で13兆円の予算に対してどのぐらいデータベースあるいはデータのマネジメントにえっ、ー、との基盤整備ですねにお金をかけているかというとだいたい370億円ぐらいえっ、ー、とお金をかけていますでこれ当たり前の感覚なんですよその13兆円のお金使ったらえっ、ー、と370億円でこれしかもあの NIH の NLM ってあのメディカル系のデータベースなんでメディカル系だけでまあ300億円ぐらいのえと予算規模になっているとで価値の高いデータをまあちゃんと整備してえと持っておくってこれ当たり前のことで 4.2 兆円使ったら 4.2 兆円分のデータの形にしましょうっていうのは理想なんですけれどもえとそのためにどれだけのえ ことをやらなければいけないかっていう感覚を、えー、とまず最初になんか皆さんに知っておいてほしいんだと。で、多分あのこの規模で日本のデータベース予算ってついてないと思うんですけれども、えー、とそのことについてもぜひ考えていただきたいなというふうに思います。で、なかなか 4.2 兆円使ったら 4.2 兆円のデータをそのままプロデュースするっていうのは難しいと思うんですけれども、えっ、ー、と、それの難しさの、まあ、えっ、ー、と、一つ、えっ、ー、と、理由として、 えー、と物とことをあの保存するデータベースの形とそれからプロセスを、えー、ときちんと管理するっていうことの、えー、と2つの、えー、と形があると思うんですけれども今のデータベースの形はほとんど物をデータに、えー、とていうの蓄えていくというような形になっているのが、まあ、問題なだなと思ってますでこのなかなかプロセスというものをデータの形に変えていくっていうのはとっても難しいんですけれども、えー、とこれがきちんとできるようになるととってもいいだろうということを考えていて。 えー、とその話をささせてくださいでここに書いてあるのは、えー、とイタリアンのラザーニャを作るためのプロセスのレシピをです、ねえー、とプログラミング言語っぽくあるいは、えー、と専門的な言葉で言うとセマンティクスで、えー、と表現しているようなものです。でこれあの全部説明しないですけど上はです、ね、ミートソースを作るようなものになっていてでここがホワイトソースを作るようなものになっていてこれはラザーニャシートをボイルしましょうと。 でこの3つができたらミルフィーユ状にこれをレイヤーでどんどんどんどん重ねていってでオーブンにかけるとラザニアができるんですよね。でこういうふうにこう実験バイオの実験も全部こうやってプロセスのオントロジーで書けるんですけれども、まあ、こういうふうに書くといろんなことが見えてきます。例えば、えー、と自然言語で料理のレシピが書かれちゃうと上から順番にこうあの辿っていくように、えー、と料理を作りなさいっていう命令になってくるんですけれどもこういうのを見ると例えば ここの待ち時間の間にホワイトソースの一部作れそうだぞとか、ここの待ち時間の間に ここの待ち時間の間にラザニ茹でたらいいだろうとかこうマルチタスキングのマネージメントがで き, できるようになりそうだしそれからこれお料理のレシピであればすべてセマンティック化されてますので例えば材料すべてについてイトーヨーカドーのネットスーパーで買いたいと思ったらボタンをポチッと1つ押すと自分の家にこの材料が全部届くみたいなプラットフォームが、えー、と作れそうだなというふうに思います。 でそれだけじゃなくて、例えばです、ねえー、とこのミートソースのところをそのまま取っておいて、ラザーナシートをパスタに変えるとミートソーススパゲッティができそうですし、それからミートソースのところだけでもピザのレシピに転用できそうですし、それからホワイトソースのところは例えばクラムチャウダー作れちゃったり、えー、とできそうだなっていうのが、えー、と見えてきます。なので、まあじ、料理ってよく実験のアナロジーになりますけれども、本来であれば実験のプロセスも 物 の, の, のデータベースだけじゃなくて、物っていうのはここの入り口と出口の情報だけなんで、それをどう料理するのか、プロセスするのかっていうのを、きちんとデータベースの形に変えるのが、えー、と今後大事になってくるだろうというふうに思いますで。それがですね、特にラボラトリーオートメーションの分野で、えー、と大事になってくると思います。でここにお見せするのは、あのー 安川電機が作ったロボットを酸素系の夏目先生が、まあえー、とライフサイエンス用に、えー、とインテグレーションしたマ、まあ、ホロっていうロボットですけれども、えー、とこのロボット素晴らしくて、えー、とこのロボットの周りにです、ね、我々が普段使うような実験機器をアロケートしてやるだけで、大体の実験は、えー、と全自動で行うようになることができます。でこ の, あのロボット見て さっきのレシピの話を、えー、とセマンティックで動かさなきゃいけないということを考えていたときに、まあ、こういうことができるなと思ったんですよ。で、これあの、3年ほど前にあの、ネイチャーバイオテックっていうところにあのホワイトペーパーで書いたものですけれども、えーと、ロボットが実験を全部全自動でやるような集中拠点を作って、で僕ら の, そのか自然科学の世界って全部全自動化できるんじゃないかというようなことを、えー、と考えましたで。どういうアイディアかというと、研究者もプログラミングするみたいに、 あのロボットのプログラムをしてですねそのプログラム言語を、えー、とインターネットでロボットがいる拠点に送ってやればこの ロ, ロボットがここで全部実験をやってくれるとでデータが返ってきてでたくさんこの実験を、まあ、労働力が必要な実験をたくさんやりたいときはこのプロトコルを何回も何回もサブミットしてやればロボットがここで何回も実験してくれるだろうと。 で論文を投稿したいときは、自然言語でマテリアルズンドメソッドを書くのをやめて、このプログラミング言語をサープリメンタリーの形で添付して投稿してあげれば、例えばこの実験怪しいんじゃないかと思って、ねつ造なんじゃないかと思って再現したいような人がいた場合はです、ね、このサープリメンタリーマテリアルズをダウンロードして、もう一回ロボットインシティテュート、あるいは違うロボットインシティをテ投げてあげると、 あの実験の再現ができるだろうとか、あるいはこういう世界がきちんとバイオロジー、あるいは自 然, の自然科学の世界で成り立ってくると、クラウドアーカイブ上に、えー、とこういったセマンティクスで書かれたプロトコルを置いておいて、で、それぞれのプロトコル全てあのロボットインシティテュートで動くことがもう担保されている、保証されているものだとすればですね、えっ、ー、と、レゴブロックのように、まあこうモジュールを1回分解して、まあつなぎ替えて新しい実験を えー、っとデザインして、またロボットに実験をさせることができるようになるだろうしで、そういうことになってくると、この3番目の人は自分のそばに実験室とかロボットとかきっといらなくて、でこれ、あの論文の中でも真面目に書いたんですけれども、こういうプラットフォームが出来上がってくると、例えば高校生が夏休みの自由研究で HIV の実験ができたりだとか、えー、っとそういうことが可能になるんじゃないかというふうに、えー、っと考えています。で まあ、こういう世界にはまだまだ遠いんですけれどもやっぱりこれを実現するためには何が必要かっていうと、まあ、オートメーションの技術は、えー、ともちろんそうなんですけれどもさっき言ったようなプロセスオントロジーを、えー、と考えていくということを、えー、ときちんと考えていきたいなというふうに思いますでもそれあんまり泥臭くやりたくないなと思っていて例えばその Google とかウーバーとかネットフリックスって今大成功していますけれども彼らがやったことって100個の いやなんか達成したことを100とすると123456から99100って順番にこう100個分の仕事をして100個達成したわけじゃないんですよね。で何をやったかというと、まあ、スマートな Google であればページランクだとか検索だとかっていうアイディアとかウーバーであればインターネットのプラットフォームとそれから人を乗せて稼ぎたいっていう人と乗りたいタクシーに乗りたいっていう人の、えー、と欲求をまあうまくきゅっと集めて。 まあ、パチンとスイッチ入れることによって、まあ、エクスプロードするようなことを、えー、とやりました。なので、まあ、何が言いたいかというとこの生命科学の世界においても何か一つのものをこうクリックしてあげてクリックするとバーンとこう効果が現れてくるような、えー、とトリックが作 れ, ない作れるんじゃないかというふうに思っていて。でその なんていうのそのトリックのキーになるのがやっぱセマンティックに、えー、とプロセスを書くで、このプロセスを書くというのは自動化のためだけではなくて僕らが普段実験ノートを書くときにこういったプロセスで、まあ、うまい仕掛けを考えてあげてこういったプロセスの上に実験データをきちんと載せてでじあ実験のプロセスを変えてその実験データをきちんと載せて、えー、とさっき最初に言ったように1億円分の研究費をもらったならその過程をすべて情報に転写して。 えー、と保存できるようなプラットフォームで、さっきあの一部でせせさんがあのおっしゃってましたけれども、えー、とそういったセマンティクスとデータと AI を活用して、あのよりあの創発的になていうかな情報を作っていくというか、情報を引き出していくというようなプラットフォームをえーと考えることが大事であろうと。従って まあ、これまでのデータはグーグルが王様になったようにオブジェクトに対する デ,、えー、とデータベースだったと思うんですけれどもこれからはですねこの貴重なデータ資源とともにですねえっとプロセスのデータ資源というのをきちん と, えっと貯めていってあげてしかも何かまああのプロセスオントロジーを開発することが僕は肝だと思ってますけれどもまあスイッチをパチッと押したグーグルのように王様になれるような えー、とプラットフォームをきちん と,、えー、と作ってなできれば、まあ、日本でこれを考えている人今あ今たくさんいて日本が先行している分野だと思いますけれども自動化とともに、まあ、このプロセスデータのデータベースとオブジェクトデータのデータベースを、まあ、ぐ, るぐるぐるぐる回していくようなプラットフォームを作りあのアメリカが300億円かけてあのライフサイエンス系のデータベースを作っていますけれども、えー、と こ, この分野では日本が、えー、ときちんと なんていうのかな、王様になれるというふうになれるんじゃないかなというふうに思ってますので、えっ、ー、とこの分野の開発をきちんとやっていけるといいなというふうに思っているというようなところで、僕のお話をおしまいにさせていただきます。家中先生、ありがとうございました。では続きまして、えっ、ー、と京都大学青木先生のご発表に移りたいと思います。青木先生、よろしくお願いいたします。ご紹介ありがとうございます。京都大学の青木です。 私は今までデータ駆動型サイエンスによる分子細胞個体レベルの生命現象の理解というテーマで研究を進めてきました。本日はですね、えっと、今までそのデータ駆動サイエンスを行ってきた一研究者としてこのデータおよびデータ別政策の課題について現場研究者の視点から話題提供させていただければというふうに考えております。現代生命科学の大きな特徴は こ の, この高性能な DNA シーや質量分析などの登場により、この生体分子の動態は網羅的に、総合的に俯瞰できるようになりつつあることだと思っております。つまり、まず生体分子全体の挙動を測定して、そこから仮説を得ると、その後、個別の遺伝子、化合物、タンパク質、分子間相互作用などにフォーカスさせて、深いインサイトを得ると、そのようなデータ駆動型サイエンス、すなわちオミックス解析が極めて強力な方法になってきました。 で少しだけあの私のもの研究も紹介させていただきますと、我々の研究室では、前回、そ の, 全のオミックスを行っているのですが、特にプロテオミックスですね、こちらにフォーカスを当てまして、このより多様なタンパク質をより高感度に、より定量的に分析可能な技術というものを開発してきております。 我々はこちらの資料に示しました、この一枚岩型のシリカ構造を持つロングモドリスカラムを質量分析機に接続することで、複雑なタンパク質やた代謝物の混合物を分離定量する技術っていうのを開発してきましたで。この技術を多様な生命現象、例えばこの病原性酵母のメカニズム、それからヘビの毒物防御システム、それからがんの薬剤耐性メカニズムなどに適用し、そ の, あの理解を進めてきております。 でこのようなオビックス解析を革新的な発見につなげるため の, この必須な要素がもうまさに今回のテーマ の, このデータベースです。で一例として、これあの京大医学部の辻さんらと数年越しのコラボレーションを行った研究なんですけれどもこのがん細胞の抗がん剤耐性メカニズムの理解を試みた研究を紹介させてください。 この研究では、この ALK の陽性肺がんというものをターゲットにしまして、まあ、この癌はその ALK 阻害薬というのが効果的なんですけれども、耐性癌 が, が現れてくるという問題があります。そこで我々は、この患者様のサンプルをターゲットに、この耐性癌と患者性癌 の, の比較プロテンム解析を行って、そのメカニズムを理解しようと試みました。 で実際にプロトミクスを行いますとこのたくさんのデータが出力されてきまして、まあ、そこから目視で意味を抽出することは、まあ、不可能ではないんですけれどもやはり結構難しいんですね、まあ、そこで我々はそのデータから重要な特徴を抜き出すというときのルーチンとしてこ KEG データベースのエンリチメントアナリスをよく行っております 例えばこの論文では、このプロトミスデータをケグのエンリッチメントにかけると、このヒップシグナリングパスウェイっていうのが抗がん剤体制に大きく起業しているんじゃないかっていうことがあの分かってきました。で、実際にこの ALK の既存の阻害薬、このアレクシニブっていうものと、このヒップパスウェイの阻害、具体的にはこの YAP1 の阻害剤のブレトプロフィンを一緒に投与してあげると、非常に効果的であるという発見につながっております。 このように、この KEG のような世界トップクラスのバイオサインスのデータベースが生まれ、発展してきたのが、この兼久先生、それからデータベースの会見者の方々の本当に大きな成果だというふうに思っております。本日は詳細にご説明する時間はないんですけれども、我々はこの従来型のオミックスですね、を個体レベルで総合するデメリットンに適用できるように、研究をさらに進めてきております。 この多数の細胞がネットワークとして働いて、創発する生命現象に、まあ、特にメタボロやプロテオを適用するということは決して簡単ではないんですが、我々はこは個体レベルをデータ駆動で理解する、すなわち個々の細胞がどういう機能を持っているのかで、その中でどういうタンパク、メタボライトが機能しているのか、それらを網羅的に解析して、システムとして理解していく、そういうセルオミックスというような研究を最近は展開しております。 でさて、えっと、それではまあこのようにデータ駆動サイエンスに関わってきたものとして、現場レベルの視点から今後のデータベースのさらなる発展に何が必要か、それをどう実現していくか、ちょっと話題提供させていただければというふうに思います。データの活用を考える上で、主要な要素というのは、この4つだと思うんですけれども、まず、1、データを生むあ、つまり研究者にいかに活躍してもらってデータを創出するか。で次に、このデータをいかに集めるか、でデータをどうやってつなげるか。 それからどうやって知識をそこから抽出するかというポイントです。でまず、この1のデータを生むに関しては、化学関連予算を増加させるということは最も効果的だとは思うんですけれども、まあ、今回はデータベース関連の問題にフォーカスを当てたいと思います。で当たり前の話なんですが、そのデータのクオリティというのがデータベースのクオリティに直結します。よくガービジ・ン・ガービジ・アウトというふうに言われますが、まあ、そのため我々は、 信頼性も再現性も高いデータをいかに各ラボでクオリティで書く、生み出すかと、そういう仕組み作りがハイクオリティなデータベースを構築するために必須です。もちろんこれは一筋ではな、ね、い、かない問題でして、再現できない論文が多いという生命科学の危機器ですね、これをどう解決するかということとは密接に関係していますで。例えばこの2つ問題意識がまずあるんですけれども、これはやけそのトピックともかぶるんですが、ラボ間のこの 実験シーン、機操作、実験その軸連動によってデータのクオリティが非常によく変わってしまうと、また論文に記載 の, このプロトコルというのが不明瞭で、実際のプロセスが理解できないとか再現できないということがこういうたくさんあります。で、これは本当に大きな問題で、ある論文を再現しようとするときに、ほ の, のラボに大きな負荷がかかってしまうんですね。 で、この問題を解決するためには、まさに、やちえさんがこの提唱しておられるような、このロボティックバイオロジーで実験主義を標準化する、でプロトコルの技法を再現可能なように標準化するということは強力なアプローチになると期待しておりますし、それを誰でも利用可能なコアホシリーという人たちを多数設置するということができると、日本全体のサイエンスが大きく底上げできるんじゃないかなというふうに期待しています。また、この3番目なんですけれども、このデータを生み出した後の問題なんですね。 どういうことかと言いますと、このオミックスが身近になってきて、よく得られるようになってきてるんですけれども、そのデータを解析可能なインフォマティクス的そ う, いうのある人材が少なすぎるということですえ。第一部で黒川先生がおっしゃっておられたように、その情報人材の育成を本気で進めなければならないですし、まあ、それと並行して、そのを広げるために、そのノーコード、つまりプログラミング技術を必要せずに、誰でもスタンダードのデータ解析が可能なシステムをクラウドで構築するということも、 普及にととって必須だと思います簡単にここまでまとめますと、ある程度ルーチンが可能なものはロボティクス、それからコード分析機器を集積したコアファシリティの整備、そこから高品質なデータを出力して、高クオリティなデータベースにつなげていくということが大事だというふうに感じております。そして2番、このデータを集めるというところについてもあのいろいろ問題があると思いますし、まあ、それがこの 多くのデータがアクセス制限かもしくは施造されてしまっているという点を改善するべきだと考えております。で八木さんがおっしゃられたようにその1年間日本だけでも多数の研究費が使われているんですけれども、まあ、そこから生み出されるデータが完全には誰にでも活用できるようには、ね、全然なっていません。そこでまず比較的簡単にできそうなこととしましては国のグラントを受けた全論文の無料アクセスですね。つまりまあアメリカの PMC のようなものをぜひ実現できないかというふうに考えています。また、それに伴って投稿料無料、つまり研究者の持ち出しコストゼロで日本発の論文を迅速かつオープンできるようなその日本版プロスワンみたい な, ようなものも相関できるところ非常にいいんじゃないかというふうに考えております。例えば、このアメリカではこちらも皆さん使われていると思うんですけれども、 の NIH のグラントを受けた研究の論文は、例えば1年以内にこの PMC に投稿して、後悔しなければならないという義務があります。で日本でももちろん、オープンアクセス推進の動きというのはあるんですけれども、私の認識では、未まだ各大学の取り組みに収まっていると思っておりまして、また京都大学では独自に、このクレーナイリポジトリというのを使って、こちらの世界リポジトリランキングで世界第3位と、非常に優れた取り組みを行っております。 しかし、様々な手間がかかることもありデ ュ, デューティーもないので、この課題を解決するためには、このグランドエージェンシーレベルでデューティー化するということが必須だと思います。これ NBDC 主導で行くのかどうかわかりませんけれども、これぜひ取り組んでいただきたいなと思っていますで。データを集めるというもう一つの観点からは、このデポジットをどう促進するかということですねえ。きちんとしたジャーナルであればちゃんとやってるんですけれども、実はこの論文に載せられたローデータがアップされていないということは頻繁にあります。 これもやはり不健全なので、この国のグラウントを受けたその論文を発表する場合はその、例えばオミックスデータのデポジットをちゃんと義務化しましょうというようなことを、ちゃんとインセンティブ設計してで、データベースの UI もストレスフリーにして取り組んでいくということも大事かなと思います。つまり、このオープンサイエンス時代、データサイエンス時代にふさわしいデータ集積戦略というのもぜひ策定して実行できれば。 まあとは現場の負荷はミニマムに<笑>ということも大事だと思っています私からの話題提供は以上とさせていただきますありがとうございます青木先生ありがとうございました 続きまして、えー、と最後の話題提供になります、龍、え、谷、ー、大学の長野先生、よろしくお願いいたします。長野から少しお話しさせていただきます、えーと。またちょっと違う視点で話題を提供させていただければなというふうに思います。で、えーとまあ、いろんな分野のデータをつないでいくことができたら、まあ、データベースというのはまあデータを貯めているわけで、それを使っていくときに、えーとまあ、ある分野で閉じて使うよりもいろんなものがつながってきたらもっと楽しいなというお話ができたらと思います。えー、僕自身はですね、 えー、と植物のもともと分子生物学というかウエットの実験をしていてで、まあ、そ, その流れ で, です、ね、いろんなあのことがあって最近は結構データを扱うことが多いというようなことになります。で、えー、まあこれ野外のですね稲の写真なんですけども田んぼの写真で、えー、まあこういう状況に置かれている植物がどんなことやってるかっていうのを知りたいというのが僕の最近のモチベーションです。 でえっと、自分の研究の話の紹介を最初に少しだけさせていただくと、えっと、さっきの田んぼみたいなですね野外の環境で、えっと、どうなってるか、まあ、植物が何やってるのかということを知りた い, とい生き物が何やってるか知りたいっていうのが 僕もともとあるんですけども、まあ、こういうメガネのおじさんがですね、えっと、なんかこう植物見てますよねこれあの笑い話じゃなくていま、えっと、だにですねこういうことをしながら研究している人たちっていうのはあのすごくたくさん、えっと、ライフサイエンスというよりは、まあ、いわゆる生物学の中にはたくさんおられるわけですでえ、まあ、それはそっちの業界ではすごくそれで面白い花の経験とかがあるわけですけども分子生物学っていうのはあんまりそういう環境では普通やらなくて。 えっ、ー、と、気温とかですね、いろんな環境がきれいに揃った実験室でやりますということになります。で、えっ、ー、と、この下の方のきれいなところで取ったデータで上で起こっていることをまあ知りたいと推定したいとかですね、いうことになるんですけど、まあ、なかなかそれだけでは難しいですね。こう、きれいなところのデータだけだと、えっ、ー、と、全然違う環境で何起こっているかっていうのは、えっ、ー、と、なかなか あのすぐにわからないことが多いので、実際、こっちでも実験しましょうということをやるわけです。で、まあ、最終的には、こういう激しくですね、まあ、これをあの気温のプロットしかないですけども、かあの光とかいろんなものが変動するような環境で、えー、と生き物が実際に何やってるのか、どういうふうに落としてるのかっていうのを知りたいということがモチベーションです。 で、それをやるための、まあ一つのですね、あの、取っかかりとして、僕らもあのずっとですね、トランスクリプトも野外で、あの、測りまくりましょうということをやってました。で、なんでそれ、あの、トランスクリプトもどこに測るんですかっていうと、生物を測ろうっていうときに、今使える方法の中では、まあ、最も定量性ともらわせが高い方法の一つなわけで、えっと、野外で何かサンプリングしてですね、実験しようと、まあ、測ろうとすると、一個測るだけで大変なので、 えっと、1個測っただけでいろんなことが分かった方が嬉しいなということで、まあ、こ の, 辺のあたりの技術をあの特にえ注力してやっているということになります。で、えー、でそうやって測ったものをどうするのかっていうと、野外 で, です、ね、時系列でざっとまと、あ、ここはひたすら人力 で, です、ね、今のところは野外で、えー、葉っぱを2時間おきにちぎりに行っては液体、ね、窒素につけるということをやって、山ほど集めたものをあのデータにしていくと。えー、まあこの図では 最近 RNSIC とかで、まあ、たくさんデータを取っていくということをやります。で、えー、とそれは あ, のある地点で、あるタイミング、ある時刻にです、ねまあ、あのデータを取ってるわけなので、当然です、ね、野外だと気象環境のデータが、まあ、日本だと気象庁がです、ね、ものすごくきれいにデータを取ってるわけです。 でえー、とそういうものと2つ組み合わせると何か面白いことができないかなっていうふうなことで、えー、といろいろ解析をして、えー、と実際、まあ、あの周辺の気象環境、まあ、あの気温や光みたいなもの と,、えー、と体内時計の時刻 と,、えー、とまた上から何日目とかみたいなあの例ですねイジに関わるようなものでどういうふうに発言が説明できるかっていうことをあの解析したりしてきましたで、まあ、その流れでいろんなあの研究を続きとして、えー、と JST の えっ、ー、と、ご支援であったりとか、まあ、農水省のプロジェクトとして、あの、支援をしていただいて、やっています。で、えっ、ー、と、年間を通じてですね、どういうふうに変動するのかみたいなものを野生の植物を使ってやるとか、まあ、稲を使って、もっとそこに、あの、遺伝子も、ゲノムの違いを、えっと、入れていくとかですね、まあ、いろんなことをやっているわけです。で、えっ、ー、と、こういう研究をさせていただいていて、で、今回のお題でですね、データベースに関わるお話っていうことで、 えっと、普段あの研究をしていてですねお世話になっているデータベースをちょっと思い出してえっと連れづれにこうあのロゴを書いてみたんですけどもえっとこの左上のあたりですねこうテアとかラップ DB っていうのは稲と、まあ、かシロイナズナの帰還のデータベースでシグナルっていうのは、まあ、あのまあこれもシロイナズナ関連のゲノムのデータベースでえっとアテットはえっと 今日発源のデータベースですね。まあ、ケグは説明の必要もないかと、まあ、思いますが、まあ、パブメドとか NCBI のいろんなデータベースとか、まあ、あるいは Google スカラ c とかですね、いろいろお世話になってます。まあ、この辺は、あの、植物の分子生物学としては、まあ、普通にある感じかなと思うんですけども、うちだと、まあ、これに加えて気象庁の実際の気象データのデータベースであったりとか、まあ、それをベースにした、えー、っと、1キロメッシュのですね、えー、っと、気象を推定した データあの農研機構の方で作られてますけれどもこのメッシュ気象データみたいなもののデータベースであったりとかあとはあの物理的なです、ねえー、と微気象の推定モデルみたいなものをかました上で使えるようにしたメテオクロックみたいな、えー、と炎温度であったり水田の水温とかですね、えー、と稲の葉の温度みたいなものを気象データから、えー、と推定したようなデータが使える、えー、ものとかも使ったり。 えー、としていますでこうやって上げていくとですね、まあ、残念なことにというかあの<笑>まあもちろんあのいろいろ分野の問題もあるので、えー、とあれなんですけども NBDC と直接関係ありそうなものはなんか少ない気があのしはするんですけどもなん、まあ、でかなというふうに考えると、まあ、ちょっと分野が違うからというところもあるのかなというのもあの感じるところはあります。で、えー、と僕もともと植物の研究者で、えー、と一応分子生物学をずっとやってきたつもりなんですけども<笑> なんとなく NBDC に持っているイメージというかですね、は、えーとまあ、分子生物学関連ですよねとか、まあ、やっぱり人、人ですよねみたいなちょっとイメージが少しあって、まあ、実際それはその必ずしも正しくないことも理解はしているんですけども、えー、とバイオサイエンスデータベースセンターだけど、えー、と実は生物学のデータベースセンターじゃないんだなということを今回改めてですね、えー、とここ、NBDC のホームページを見ると、生命科学データベースって書いてあるので、 まあ、実は生物学じゃないんだなっていうことを今回改めてですね、えっと、実感したというところはあります。で、えっと、バイオサイエンスをどう訳すかっていうのはあると思うんですけども、えっとまあ、生命科学のデータベースなのでもうそれだけですとあのそれ以外はあのスコープ外ということになれば、まあ、それはそれで一つ の, あの方向かなと思うんですけどもともと僕実は卒業研究というかですね学部の時は分類をやっていてですね、えっと、集団遺伝とかもやっていたんですけども まあ、その辺考えると、まあ、別にライフサイエンスじゃなくても生物学ってもっといろいろあるよねという気がしてそっちの方との、ねえーまあ、それぞれの分野でやっぱりなんかあのそれなりに大きなデータベースであったりとか、えー、とデータの整備のプロジェクトがあるので、えー、そこら辺とつながっていくと、まあ、面白いのかなというか、まあ、その辺と の, あの広がりももっとあの増えていくと楽しくなっていくのかなというふうに、えー、と思いました。もう一つですね えっと、この辺も、えー、一部ですでに、えー、と黒川先生がいろいろお話しされていたので、あのー、あれなんですけども生物学外のです、ね、データとももっとつながってもいいんじゃないかなっていうふうに思います、まあ、自分がちょっと気象との関連をやってるっていうのもありますけども、まあ、今ものすごい勢い で, です、ね、周辺のデータが増えているし、まあ、いろんなものを使いたいっていう人が互いのところであると思うんですねで気象とか地理データはものすごく整備されてますし えー、と農業とか流通とかのデータもあるでしょうし、まあ、これちょっとあの遊びでですね、少しえと卒検生にやってもらったりすると、Google トレンズってこう検索のえと横軸、時刻、都市ですけども、これ5年分ぐらいの検索トレンドを見てやると、桜とか検索するとですね3月にこうピッと上がるんですね。で、えー、と今年との、この間の春はやっぱりちょっと少なかったりとか。 あのみんな花見を自粛しているのかなみたいなところはあったりしますし、これ、実は都道府県別に出すこともできて、そうするとです、ね、桜の開花がこうどんどん月あの日によって上がっていくところとかも見えたりします。まあ、あるいはです、ね、古典資料ですね、こう昔の日記とかに花見したみたいな記録があって、でそれをうまく使うと、えー、と実は各山桜の開花日が分かってです、ね、そこから3月の気温が推定できて、それが実は黒点数の、まあ、推定の値とよく合うと。 というような研究とかもされていて、これなんかはですね、すごく面白いなと僕はずっと思っているんですけども、まあ、なんかこれ、あのこのデータとこのデータと組み合わせて、こんなことが新しく分かったみたいなのがあると、あそ、それは思いつかんかったなみたいな話を見るとですね、あ、これ面白いなというふうに僕自身はすごく考え感じるところがあって、まあ、なんかそこから新しい発見がいろいろあったらあの楽しい未来かなというふうに思います。でそれをですね、ちょうど僕先週、 の ACTX の AI を用いた学問のなんとかっていうところのアドバイザーで、えー、と面接を1週間あのしてたんですけどもああいう枠組みでですねなんかこういうちょっと今までくっつけたことないデータでこういうことやったら面白いんじゃないのみたいなのをあのエンカレッジするようなことができたらいいのかなというふうに思いましたでもちょっとなんかですねこれ配分学は1人当たり少ない くてアドバイザーもすごい大変なんでなんかちょっとやや や, やりがい搾取的な構造が<笑>感じられるところもあるんですけどもまああのでもあのそういうふうに面白いことをみんなで考えられたらいいなっていうふうに思いますはい以上です長野先生ありがとうございましたえこ、ー、こまででお三方から話題提供をいただきましたお三方いずれもその多くのデータを高度に利用した研究開発を実践されていると。 ただ、まあ、研究データを作る、生み出すところ、あるいは管理する、公開する各ステップでまだまだやれることがあるんだぞとご指摘をいただいたのかなまたエールをいただいたのかなということも思います。データベース の, その公開基盤、構築してきた NBDC だからこそ世に問えることもあって、またさまざまな研究関係者ともあの一緒になって解決していることもたくさんあるんだろうなというふうに思いました。でえー、とまず、八千恵先生に伺いたいんですが、 これまあ、実験の自動化について、えー、状況をあのいろいろ教えていただきましたこの実験の自動化というのは今後そのマニュアル の, その人手による実験と住み分けて一緒になってやっていくんでしょうかそれとも完全にこう置き換わっていくものと思いますかそれってあるいはそのタイムスパンどのように移り変わっていくかタイムスパンってどのようにお感じになってますかまずそのそもそもの話がですね自、えーまあ、自動動化化のの話をしてしてまったので全部自動化に したいみたいな話に聞こえたかもしれないんですけれども、主眼に置きたかったのは、プロセスを、まあえー、ときちんと記述してデータにしたいというところが、えー、と大事だと思っていて、これ、あの現場 の, そのベンチの上で、あの僕の研究室、今 100% ウェットのラボですけれども、えー、とあ嘘だな、100% ということはないですけど、まあ、現場で常にベンチの上で記録するデータがああいうセマンティックスの上にきちんと乗ってくる。 ことが大事で、えっと、そのプラットフォームを作りましょうと。で、そのプラットフォームができると、今、その世の中で巻き起こっている自動化の、えっと、動きとつながってきて、っていうか自動化の機器をその上に乗せることができるんで、そこでその相乗効果的なあのものが生まれるんじゃないかなというふうに思っています。で、全部自動化したらいいと思いますよ。僕、もともとプログラミングしてた人なんで、 えー、と世界全世界があのリモートでプログラミングなんてうの世界の動きが全部プログラミングできるようになるといいなと思ってるんであの究極的にはマウスの手術とか肺を捕まえたりとかそういうのも全部自動化あの徐々にできるようになってきてると思うんですけど自動化すればいいなと思いますただタイムスパンについてはよく分からなくて、えーっとまあ、自動化機器の開発ってすごいお金がかかるので あのよくわかんないです。ただあの、一通りの分子生物学実験的なところについては、もう、あの何ていうの、生物をさばかなくていいみたいな実験については、ほとんど自動化できるようになってきていて、今あの、iPS の自動培養だとか、自動文化だとか、オルガノイド の,、えっと、イドの作成だとかっていうのが、どんどん自動化されてきているような現状だと思います。ありがとううございます。先生、も、え、つ、っと えー、とプロトコルのデータをまあセマンティックにしていく、そしてあのたきちんと貯めていくということと、まあ、実験自動化によってもたらせるものとしては、まあ、実験そのものがハイスリップとされて、研究データの量がたくさんもっと増えていくんだろうなというふうに想像いたします。これ、データベースとして、えー、どのようなことが今後求められるようになるか何か何お考えありますでしょうか、データベースとしてどのようなものが求められるか。 うーんとふわっとしてますけどそのプロトコルも今どう記述していいかっていうのはそもそも研究課題なんですよ。したがってどういった プ, ロプラットフォームの上にそれを載せていくのが一番ベストかっていうのはちょっと今わからないんですけれどもあのさっき誰かだったかな青木さんが言ってたのかな。そもそももやっっぱりそのこういういデザインってまあ少人数の天才が あのきちんとビジョンを持ってあの考えていかなきゃいけないような課題だと思いますで僕 DBCLS とかにあの友達とか知り合いいっぱいいるんですけど天才いっぱいいるんですよ。でも天才いっぱいいるんですけど給料めちゃくちゃ安くて多分あの世界変えてやろうっていうビジョンを持ってあの何事かをあのデザインするみたいなところに。 エネルギー割いてくれないと思うんですねでさっき n h の, の予算規模の話しましたけどやっぱりああいう予算規模であのこれも誰かのさっき言ってましたけどオイルなんでオイルでありあのインフラなんでデータベースって誰かがで研究か開発が必要なんですよアメリカの作った何かを日本に輸入してきてそのままコピーしてりゃいいってもんじゃなくて日本が何かリーダーシップを取りたかったら日本があのお金を投資してデザインして 膨らましあの世界をリードするっていう動きが必ず必要なはずで、あの今の日本の予算規模はそういう意味ではだめだめで、あのなんていうのかな、もうちょっとビジョナリー、データベース業界のビジョナリーを育てないと、そもそも 生, 生命科学全体が停滞していくと思いいままますすあありがとうございます、はい、この第一、まあ、部で、えー、黒川先生が、あなんていうか、一人学祭が必要だと言ってました。一、まあ、人の天才があ ええ、様々な分野を統合して、新しい分野を切り開いていくことが必要だと、おっしゃっていましたと。そこらへんと、まあ、あの、少しあの、似てくるようなところもあるかなと思いました。まあ、インフラ側の研究開発もまだまだ必要だということですね。この実験自動化について、長野先生、これ、フィールドサイエンスの分野で実験自動化って、あの、何か試みってされているんでしょうか。あ、もちろん、あの、なんていうんですかね、こう、植物の生育をドローンとかを自動的に飛ばして取りましょうとか。 あのもうすっごい昔からずっともうちょっとですねなんかこうレールの上を走るカメラが自動的に撮っていきましょうとかですねもう何十年もやってるんですねでその時のデータとかはまあそれなりに出たりしますしでもま あ, あのそれは自動にできるところもあるしそうじゃないところもあるっていうことですよねでもまああのできるところをやっぱどんどんしていった方がいいと僕ももちろんあのすごく同意しますしでまあそうやっていってやっぱりできないところはまあ というか、まあ、できやることがあんまり割に合わないことは、まあ、そんな無理くりやらんでもええとこもあると思うのででもま あ, あの自動にしてみんながそれを利用して、えっと、どんどんハッピーになっていくんだったらそれはぜひ や, やった方がいいと。まあ、分子生物学なんかそういうことをするのにちょうど適したあのフォーマットになってきていると思いますしそれをやる時期が来てると思うので。 そこがもし行くんであれば、例えばフィールドサイエンスからでも、まあ、その経緯まで乗っけられるところまではなんとか頑張れば、あとはデータ出ますよみたいになれば、ま、だそういう使い方がですね違う分野からでもできてくるので、すごくいろんな意味でいいことだと思います費用と便益ときちんとあ計算をして、どのように役立てられていくかということを、まあ、あの考えていかなきゃいけないということですよね。 で青木先生、まあ、例えばその実験、自動化でもたくさん今後出てくる、まあ、現状でも生命科学分野ではたくさんデータが出てくると、でそうしたデータをきちんとデポジットして、皆さんに公開していく必要があるということもおっしゃっていただいてました、でその際に、まあ、イ, ンセンスインセンティブが必要だと、このインセンティブって、例えばどのようなことって考えられますか。 そうですねまずあの現状をご説明させていただきますととにかくデポジットするのに相当精神的にもそれから<笑>時間的にも取られるんですね。あの私もデポジット何回もやりますけれども、まあ、そのたびにかなり深く か, かってあやりたくないなという気持ちには正直なってしまうんです。なののでその まあ、特に論文にしていなかったようなデータなんかも デ, デポジットしてくださいねというふうになってきた場合なんかはこれ結構ちゃんとしたインセンティブつけなくちゃいけないと思っていて、まあ、例えばヒューマンリソースは提供しますよとか、まあ、それからデータベースの UI をもっとストレスフリーに直感的にできるようにしましたのでお願いしますとか何かしらそういうのがないと動けないですね。で現場すでに結構その雑用もたくさん多いと。 これ以上負担かけたらそれは無理ですよという状況になってしまっていますのでだからこそ何かしらのインセンティブヒューマンリソースであったりグランドちょっと追加しますみたいな最後のそのデータまとめる費用としてそういう何かしらがないと実際に動けないんじゃないかなというふうにちょっと個人的には思っています長野先生もいかがですか。はいあの 辛いですよ、ね、あの<笑><笑>もうなんかデータ出て自分たちの知りたいことが分かってあ楽しかったなと思ってるところでここからもう一回なんか、あのーまあ、僕らはまだもそのあの先生もだと思いますけどしばしばデポジットするので書き方もある程度慣れてきてますけどなんか初めて書くときにあのメタデータ何書いていいか分からへんようなタイトルがついていてなんか性別欄とかあるんですけど植物だと性別とか言われてもみたいなとかですね。<笑> <笑>まあ、そう素朴にそういうのもいっぱいあるのでそれでも結構心を折られる実験の人は多いんじゃないかなと、まあ、もちろんそのインセンティブも大事だという話もしたんですけれどもその論文に載っけるデータに関してはもうこれはマスト載っけないローデータを載っけないという選択肢はなくすべきだとは。 思っています。まあ、もちろんそのあとは現場の負担を下げるためにそのデータベースを作っていただいている方にはできるだけまあもちろんすでに努力すごいされてい た, いただいてるんですけれどもいかに直感的なユーザーインターフェースにしていくかっていうのな、まあ、一つの課題ではあるのかなと思います。ありがとうございます。でそしてまあデポジットされたデータをまあ、簡単にこストアするだけじゃなくて。 まあ、ちゃんと使えるように第三者でも見られるように、まあ、多分キュレーションしていく必要があるんだと思います。うでこうした、えー、とキュレーションといったときに、まあ、どのようなあのようなどういうふうに整理をしていって、まあ、どのように、えー、としていけば、まあ、皆さんも使えるようになっていくのかなところちょっと気になるところあるんですが青木先生いかかがですかあ特にオミックスのデータの場合、まあ、例えばメタアナリシスなんかができるような状況にどうするのか。 っていうご質問かなというふうに思ったんですけれども、そのメタ情報まあ。それから実験がどの程度適切に行われたのかという情報。この2つはよくよく準備してくれないと非常に困るという状況ですね。まあ、例えばメタボロームなんかやるときにそのクエンチングがちょっと甘いと、そのもう反応がどんどん進んじゃって。 その性ばっかり出ちゃうみたいなことがあるんですねなのでこれ果たしてクエンチング本当にうまくいってるのみたいなのがその計測データに乗っかってくるようなそのコントロールをちゃんと入れておきましょうとかそういうその分析にまつわるいろんな標準化っていうのがまず必須ですね。ねであとはそういうのをちゃんとメタデータとして登録する際にこれちょっとまあ手間かかってしまうんですけれどもそれは大沢がちゃんとやっていくというのも大事だと思います。 でただ登録するときに結構手間がかかりそうですね<笑>、まあ、間違いないですそ<笑><笑>まあそこに対してまあインセンティブを設計するということも重要だしまあ多分そもそも登録しやすいようにまあデータをあの取得していくでそれをまあ流れるようにしていく、まあ、全体的にそ の, あのデータのエコシステムをきちんと見直していくってことも多分必要なのかなと思いましたこれただその青木先生もいろいろ課題を挙げていただきましたけど 多分全てを一気にやるっていうのは難しいかなと思いますこれまず取り組むべきことまずこれだっていうものは何かありますか個人的にはまずこのデータベースに関わる、まあ、まさにここの部署のようなところに長期的視野に立ったグランドデザインそれから優秀な人材を長期的に振り込みとしていただけるような環境をセットアップするっていうのが、まあ 私個人としてはすごく大事にしてほしいなと思っていますまあ、例えばこの数年間隔で将来のグラントがどうなるか分かりませんとかデータベース政策がどうなるか分かりませんまあ、それから任期は5年しかありませんみたいな状況になっちゃうとそれはやっぱりいいものはできないんじゃないかなと思いますで、八重さんが言ってたようにその予算規模が少なすぎるしそこに関わる人材もそのもっと ちゃんと報われるような形にしなくちゃいけないっていうのがまず大優先かなと思っています。ね、それがしっかりできてしまえば、まあ、あとは、ね、流れるようにいくんじゃない物語が進むんじゃないかなというふうに期待していますあの そ, そもそもあの、まあ、データベースがどれだけ重要かっていうリ テ, リテラシー教育が日本はそもそもかなり足りないと思ってるんですけどあの 5, 5年間でデータベースの存続を考えるみたいなのって あの例えるなら東京電力の存続を5年ごとに見直すみたいなあのレベルて程度 の, あの話なんで何 だ, だろうなその青木さんが言ったことは最もでそもそもずっと続くの大前提だとあの思いますあの東京電力5年おきに潰そうか潰さないかなんて考えないでしょだからなんか そ, そんなレベルの話をしてると思います ありがとうございます、まあ、そして、まあ、データベースの中にあのストアされたデータをどう使うかっていうところも多分、うん、考えなきゃいけなくてこれ、長野先生、先ほどその気象データと の, の統合して利用するときにもた、まあ、多分課題があるということをおっしゃっていたように思いますがこれもう少し具体的にどういうところでつまずくか、まあ、理想的にはど う, どうあったらいいのかっていうのはどのようなお考えあるでしょうか。 あのつまずくところはいっぱいあると思うんですけど、まあ、あのデータの性質が全然違いますよねっていうのの。他の分野とかだとセンサーから出てくるやつはザッと時系列で密にあるけど生物だと ポ, あのポツポツポツとしかないとか あ, のあるいは測定の精度が全然違うとか精度よくもし測れたとしてもそれが典型的なそのある状態の生物の値なのかどうかっていうのはその個体の揺らぎとかいろんなものがあるので分からんとかですね、まあ、いろんなことがあるので。 まあ、あの結局ケースバイケースにいろいろ考えないといけないんですけどでもまあそういうのってこう、えっと、それが、まあ、例えば生物のやつで時系列とか言ってるけど実はそんなに時系列じゃないなとかは他のデータ見ないと思わないですよねであの処理後1分3分10分30分、えっと、3時間とかでって い, いきますけど生物学者ならでもそれ物理の人とかセンサー系の人からしたらなんでそんな対数的な感覚で取んのみたいな。 普通は連続して撮れよみたいな1分ごとに全部取れみたいなまあ感覚だと思うんですけ等間隔に取ってもらわんとみたいなのはあると思うんですけどそういうのがまあお互いにですねいろんなところのものを見ていくと多分まあこういうふうに取るという文化があるんだなとかいろいろ新しい発見があったりするのかなっていう気もするのでまあそういうあのことがあっていろんなものを をつないで考えるってことをやると、まあ、お互いの分野にいいことあるのかなというふうに僕は思いますし、まあ、そうやっていろんなデータをに関わる人が増えるとあのさっき の, あのデータベースいるよっていうリテラシーじゃないですけどなんかあのなんですかねこう実験系の人って、まあ、あの使うものは使うと思うんですけどあのそもそもなんかあんまり自分のこととして考えてないところは結構あると思うので、まあ、やっぱり我がこととして考えないと。 あのずっとデータベースいるよねとかなんかもっとお金いるよねとかそういう議論になかなかならないところもあると思うので、まあ、そういう意味ではデータを見ていろいろ考える人がとにかく増えるということがいいのかなというふうには思いますね。まあ、こうして、えー、と生命科学分野さまざまなデータが集まってきて大規模なデータをその扱ってそこから仮説を導出してでそれで検証していくといった、まあ、研究の流れ こ, こうした機運って、あの全体的にあるものなんでしょうか、それともまだまだこれからでしょうか、これで青木先生うもちろん、それはあの出てきています、どんどん。 今、たくさんのミックスデータがデポジットされてますから、まあ、例えば1000個とか2000個の RNSX のデータを全部まとめて解析して、まあ、それから臓器官の連関をあの解明しましたとかそういうメタなの論文は出てきてるんですがやはりそれはその今のところデータを扱える人材が少なすぎるからだと思います。うん なののでその人材をどう育てていくかあのこれ一部の黒川先生がおっしゃっておられたところですけれどもそこを本気で育成してそういう人たちがかんあの活躍できるポジションをどんどん増やしていかないとなかなか出てきにくいんじゃないかなと思いますでむをなんとか広げようと思うんだった ら, だらあのまさに節さんがおっしゃったようにその ノ, ーコード、うん、ノーコードで誰しもがパパパッとこうメタ解析ができるようにするという環境の構築が必須かなとい う, ふうには思っています。 ポストと言いますと、まあ、うんま、まずか、それは重要だということですが、これ、例えばその国の研究開発戦略政策、まあ、我々あのファンディングという枠組みで考えたときに何かできること、を推進できるようなことって何かありますか。うーん、ファンディングで、<笑>まあ、もちろんその家計費とかはサポートあるとは思うんですけれども、うん。 情報科学にどんどん進みたいと人を思わせるようなテーマをつけるかどうかっていうぐらいですかね、まあ、どうなんですかね。ありがとうございます、はい、全体を通して、まだご発言、何かしたいとか、ちょっと足りてないようなこととか、ございますでしょうか八千恵先生、すみません、あのちょっとリモートなので、なかなかあのお声がけできなかったんですが、いかがでしょうか、えー、いや、大丈夫ですよ、僕は言いたいことをあの言い切った気がします。あの もうちょっとあの日本のデータベース、盛り上がっていくといいなというふうに思いますじゃあ、最後に1つだけあのもう一回繰り返させていただくことになるんですけれども、ぜひあの長期的に、長期的にデータベースの維持、人材の投資ができるような環境が本当に必須だと思いますので、そこをなんとかしていただければというふうに期待しております。長野先生 はい、まああの同じ繰り返しですけど、まあ閉じずにですね、なんかなんとなく分子生物学のデータってそ閉じてしまいがちなような気がするので、なんかもうもっと広がっていくといいなと思います。ありがとうございます。それでは伊藤先生、この今回のセッションをしていかがでしたでしょうか。はい、あの若い人が言いたい放題言った後をまとめるのが私の役割らしいんですけど、あの非常に あの現場の声っていうのは面白く聞くことができたと思ってます。あのプロセスオントロジー、まあ、プロセスデータのデータ化っていうのは多分これまであんまりこうでも考えてこなかったことでその重要性はあの八千恵さんあの非常に上手に伝えてくださったような気がします。これまでは何となくあちこちから出ちゃったデータを何とか集めてつなごうとしてたわけですけどもその出てくるところ自体ももう少しあのきちんとしたことが可能になってくるのかなということは思いました。 まあ、できればまあ個人的にはそのロボットの中に時々このランダムに間違いなんか入れてもらえるとですねセレンディピティが出てきていいんじゃないかなという気がします。もう非常にその決まりきったルーチンをきちんとやってもらうことも大事なんだけど、まあ、余裕が出てきたらなんかそういう遊びが入ってくるとまた面白いんじゃないかなと思いました。 それからあの青木先生からそのデータの交代あー公開のこととかデータの集積戦略で、まあ、のデポジト大変みたいなお話ってこれすごい本当に現場の声かなという気がしますであのこういう慣れてる先生たちからもそれが出てくるってことはですねこれはなかなかおのそ野でこういったものを取り入れていこうとしているあのバイオの研究者にとってはますます大変なことだろうと思いますので、まあ、そのあたりもおいろんな形で何て言うんですかね えー、っとうまくできるようにやっていくとまたいろんなあの小さなデータこれがきちんと集まってくるようになるのかなと気がします。それからあの永野さんのお話もあのこれやっぱりそのバイオの外の世界を見てみるっていうのはすごい大事だなと思いますしそこと意外なつながりが出てくるようなあそういう作りっていうのはすごく大切なことだろうなというふうに思います。 でまたこういういろんな環境変動に対する、まあ、ある意味そのロバストさを持ってるのが生物の面白いところできちんと決めた実験条件でないと出ないではなくて結構ブレても見えてくるものがあるはずでっていうかむしろそれが真実かなって気もするんですね生き物にとっては。なのでまあなんかすごく先の世代になればもう死ぬほどロボットがいて今日本でい 現在何万人実験してるか知りませんけどそれぐらいの数のロボットが何て言うんでしょうかあのはびこってくれれば、えー、いろんな面白いことができるだろうなというふうに思いました。であとこの奥さん方のお話を伺いながらですね、まあ、私も昔は若かったな高木先生もまだ若手だった頃に言われていたのと本質的にはあまり問題が変わってないような気がするんですね。これがなかなななかか厳しくくて、えっと、なんとなく評価 っていうのがどうしてもすごく近視眼的に行われてきているさっきあの5年で東京電力潰しますかっていうなかなかいい例えがあったと思うんですけどもそれとやっぱり基本的には同じ問題だろうと思うんですね。したがってまあそういう中にあってもやっぱりあの世代が変わっても大切なことはこうやって訴えていかなきゃいけないんだろうと思って今日はあの若い先生たちからあの昔高木先生が若い頃に言っていたようなことがまた再びきちんと くるっと一回りして訴えられたというのは良かったのかなという気がしますでもいつまでも若い人にそういう声を上げさせていてはきっといけないんだと思うんですねそんなところではなくてもっと先に若い世代には行ってもらわなきゃいけないので、まあ、そのためにまあ何かできることがないか NBDC としてもいろいろ考えていくことになるのではないかなというふうな気がいたしました。 ご登壇いただいたご3名の先生方もありがとうございました。本日、非常に短い時間ではありますが、非常に多くの議論できたかと思います。それでは本日、特セッション、これで終わりたいと思います。どううもありがとうございました